お、うんうんうんうん、燃えたお、うん、煙がすごい、うん、はい、どうも VCP のホちョウですどうもますですアマちゃんです 今日はですね、はいはい、こちらにナトリウムを用意したんですけど今回はねナトリウムと水の反応をやってみようとおうナトリウムと水が反応する一応取り扱い注意の実験なんですけど、はいはいはいまあ、教科書にもね普通に出てる実験なので、うんうんうんまあ、実際にちょっとこう安全な方法でやってみようと。はい 取ってうん、うっとでかい感じするので。感触はどううの結構柔らかくてすぐすってキラッと見えた見えますかここおちょっ と, キ ラ, とキラッと。キラキラしてるじゃないか。あ、う、と、ん、動かすと分かりやすい、うんうん、でも空気中の酸素とすぐに反応して酸化して、うん、水, 水分とか酸素とかね反応しちゃってもうすぐ曇っちゃうので。そうよ、ねはいうん okay. したらえっと。はいうんうんよしき 下んで下にロシ引いてあるから湿めらせてください。そっと今染みててますね。さあ、いいかなあ、いってってる。あ、水にて、はあ。動いてる動いてる反おお。反応して。ナトリウムの様子が、お煙が。煙が出たねすごい回転してる。おっ、燃えたー。お煙がすごい。すげえ。 一気ちょっと花みたいだね。